数日間体動かしてないよーって方筋トレ辛いけど痩せたいよーって方そういった方におすすめな内容になっています運動が苦手な人の多くは負荷がかかってしまうと体はストレスを感じてやはり続けにくいんですねですのでまずは体の筋肉を伸ばして筋肉へのストレスに対応できる体を作ってから筋トレメニューにステップアップすることをおすすめします寝たまま体ひねるだけですので一緒にやってみましょう足を組んだ状態で上げてる足の方に。 下半身をひねります上半身は反対にひねってキープですまずは少しずつ胴体部分をひねっていきましょう息止めないようにリラックスしてください となっても、ね、いいですからねはいじゃあ反対も同じようにいきましょう上げた方に倒して上半身は反対向き組んでる足でね少し下に押さえるようなイメージでやるとしっかり伸びます 引っ張られるストレスに慣れてくると筋肉を使う縮めるストレスにも慣れてきますから運動が苦手な人はねストレッチから入るのが一番です後半少し筋肉使っていきますんで頑張りましょう OK です今度は反対足にして膝を抱えましょうお尻腰伸ばしていきましょう 少し痛いなーと思ったら力をちょっと抜いてくださいお尻が伸びてますかはい反対も同じようにいきましょうよっしゃ 毎日運動ができていればね、筋肉のストレスになれるんですけど。あんまりね、運動習慣がない人はね、まずストレッチを行ってから筋トレがおすすめです。ああ、伸びるね。よっしゃ、オッケつもせになりましょう。 下半身をひねります。このままキープーです。できれば顔は反対向いた方がいいです。足を遠くに持っていくイメージです。腕の位置をね。少し上に上げて体をひねると胸の筋肉もストレッチ入ります。 反対も同じようにいきましょう足を遠くに持っていって伸びるやっぱ腰周りがね硬くなると上半身も下半身も硬くなりますからねまず胴体部分をしっかりね柔らかくしましょう 止まるぐらいのル ー, ー今度はね、下に足を入れて、このまま。さらにひねります。上の足でね、下の足を遠くに持っていく感じ。さっきよりもさらにね、ひねりますよね。 息が止まるいる、うん、たまにね戻して息吸ってくださいね鼻から息を吸いにくい OK、はあ、無理せずね引っ張ってくださいね足を下に引いてオッケー。 何ですか リセットしましょう。このままで腰をリラミラ振ってください。腰を振りながら足をね交互にこう戻すようなイメージでお尻を振ります。 で今度横向いて寝ましょう膝90度本のまま手を開いてキープうわ伸びる足はねできるだけ抱えて90度手を遠くに伸ばすイメージで 反対も一緒で、横に行って、足90度にしたら、手を開いて、うわうわ腰もりが。 このまま膝を90度にして横に倒しましょう手でねしっかりと張ってください。 じゃ今度は足を少し伸ばして振りましょう膝がねちゃんと伸びる人はしっかり伸ばしてみてください曲がっちゃうよってしたらこんな感じでいいねやいや